はい、えー、今回もアルコールストーブを使って調理をしていこうと思います。えー、きっかけはですね、c a n d o で見つけたグリルシートっていう、えー、焦げつかないシートですかね。えー、そちらと、あとあの、えー、ダイソーのミニスキレット、スキレット S ですか、えー。こちらがこのアルコールストーブとちょうど相性がいいので、えー、これらを使って油を使わずに美味しく焼き物ができるんじゃないかなと思ってやってみます。 では早速、アルストのプレヒートを始めます。ガスバーナーと違って、えー、つけてすぐ調理できるわけではないんですけど、まあ、このプレヒートの青い炎の様子を楽しめるのはアルストの良さかなと思います。このスタンドはですね、セリアの紅茶缶ですね、く、え、り、ー、抜いて使ってますが、以前のインテリアポットよりも、えー、ちょっと頑丈な作りなので、えー、安心感、安定感がありますね。 重たいスキレットとかを乗せるときには、えー、こちらの方がちょっと向いてるような気がします。六、まあ、ケ仕様なんですけど、まあ、すぐに結構、あのー、本燃焼に入りますので、まあ、ここからはスキレット S で、では、ハンバーグを焼いていこうと思います、えー。グリルシート。まあ、キャンドゥで見つけてきて、丸くハサミで切り抜いてですね、 このスキレットにぴったり合うようにしてます。えこちらにも油は使わずに、えー、ミンチのハンバーグ、スーパーで買ってきたやつですね。えー、ちょっと冷たい感じのミンチなんですけど、えー、スキレットがチンチンに温まってますので、えー、冷たい食材を置いても、えー、温度が下がることがなく、この辺で表面がカリッと焼けるかなという気がしてます。えー、味付けは気に入ってる SB の塩コショウと黒胡椒が入ってるやつですね。 こちらだけでやっていこうと思います。後でまた裏側にもまぶします。はい。えー、蓋はですね、EPI のクッカーセットの一番大きいやつですね。これを代用してます。ちょっと炎が火力強いので、えー、弱火ボードに変えますね。この粉ふるいもとても役立ってます。 はい、えー、そろそろ焼けた感じですねたぶん多分多分いい感じじゃないですかねすごい油が出ましたねやっぱりこれはいいんじゃないでしょうか、えー、またじゃあ、えー、味付け塩コショウ、こちらをまぶして また焼いていきますね。ちょっと蓋が乗っからないですね。この辺はちょっと考えないといけません。ハンバーグがの熱で膨らんじゃうんで、収まらなくなりました。 これね、間違いなく過去一ですね。えー、めちゃめちゃ上手にできました。まあ、そのスキレットと、えー、そのグリルシート、油を使わなかったっていうことが関係してるんだと思います。いや、もうこれだけうまいとですね、もう十分ですね。いや、よかったです。これは大成功です。 B1 グルメというのに惹かれてちょっと麺をですね炒めていこうと思いますこちら富士宮焼きそばですね肉天かすと、えー、味粉なんかそんなものがついてましたねハンバーグの油をそのまま使って、えー、焼きそばに 味を移していきたいと思います。ちょっとスキレットが小さいこともあって、麺は半分にカットしてます。はい、これが肉天かすですね。これを入れて、えー、付属のソースを入れて絡めていきます。あ、アルストの炎はやっぱ強いですね。あの、十分ですね。なんかこう、ちょっとアルストって青白い炎っていう、なんかこう、 弱いイメージもあったんですけど、もう完全に、あの、印象変わりましたね。本当と火力強いですね。はい。ということで完成したので、消します。もうスキレットが熱いので、本当にあの、注意しないとね、火傷しそうです。あの、皆さんが、もしやるときは気をつけてください。あの、スパスタみたいになってますけど、橋を、 箸がです、ね、あの手元にあるんですけどあの気づかずにフォークで食べてます焼きそばです、これはですそうでした、えーこのだし、だし粉っていうんですかね これをかかけないとなんか最後まらないいとん最後まらですねちょっとこの細い麺がですね、えー、香ばしく焼けていいですね細いっていうか平べったい麺っていうのかなも う, もう完璧でしたね本当美味しかったですいやーいいですねスキレット やっぱね、あの熱を一度持つと冷めないので、あのああいうカビッとしたものができるんだと思います。あと片付けしたときにです、ね、ちょっと気になったんで、あの写してます。めちゃくちゃ油が出てますね。はい、ということで、えー、アルストランチいかがだったでしょうか、えー。気に入った方はグッドボタン、あとチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。